皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月9日、また新しい1週間が始まりました。しかも、今週はバージョン 6.3 の1週間前ということで、例によっていろいろな仕込み作業をやる1週間になります。とりあえず、このエピソード依頼帳はクリアしておきますが、いつものように、報告はバージョン 6.3 以降です。週替わり討伐なども同じ要領ですね。 そして、エピソード依頼帳にあったアストルティア防衛軍にやってきましたが、見慣れないメッセージが出ました。よく見たら、右上が999でカンストしていました。これを消費しないともったいないことになります。ただ、武器はもう揃っているので、武器ガチャで消費するのはもったいないです。そういえば経験値の書と交換できるなということを思い出したので、適当に交換してポイントを消費しておきます。 どの職業でもらえばいいか少し悩みましたが、なんとなくパラディンでもらいました。防衛軍が地勢なら、これだけで一気に次のレベル上限解放でカンストできる感じですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。